こんにちは。ER 図について説明したいと思います。ER 図はリレーショナルデータベースの設計図として使えるとても大事な方法です。では最初にリレーショナルデータベースについて要点をおさらいしておきます。 リレーーーーショナルルデータベースのの中には、たくささんのテーブルが格納されています。ここで説明する ER 図はリレーショナルデータベースの中に格納されているテーブルがどういうものでそして互いにどう関連し合ってるかを分かりやすい図で書くというものですでは 説明のために、このような3つのテーブルを考えたいと思います。テーブル社員、テーブル部、テーブル商品です。テーブル社員は、ID という属性と、氏名という属性と、住所という属性と、所属という属性があるとします。テーブル部には、 ID という属性と、とと、とといいいううう属属属性性性所在地という属性があるとします。商品は ID という属性と商品名という属性と単価という属性があるとします。そして説明のためにこういう関連を考えます。社員は XYZ の3名おりますが、 X と Z は、部1番に所属し、社員 Y は、部2番に所属すると考えておきます。部と商品についても、関連があると考えます。このことについては、後ほど説明したいと思いますが、部によって取り扱っている商品が違うというふうに考えておいてください。 ではこういうテーブルを題材として ER 図でこのテーブルの中身そしてテーブル同士の関連をどのように書いていくのかを説明していきたいと思います。これが ER 図です。先ほど説明した通り社員、 部、商品という3種類のテーブルがありそれぞれのテーブルに ID 氏名住所電話番号 ID 部所在地 ID 商品名単価という属性があるということをこのように箱の中に属性を並べて書きます。そして、このの箱箱と箱、 間に、線がつながっていますが、これは、箱同士の関連を書いているものです。社員と部は、互いに関連している。部と商品は、互いに関連している、というように、線を引きます。そして、線を、こういう縦棒や、ヒゲの形で装飾します。これは、 関連の種類を表すと思っていてください。このことについては、後で補足説明したいと思います。このように、ER 図というのは、リレーショナルデータベースの全体像、テーブルの属性、テーブル間の関係などを図示する方法になっています。補足します。PK は、 プライマリーキーという英語を縮めて、PK と言っています。日本語で、主キーと言ったりします。主キーについては、今回の説明には含めません。次回以降、機会を捉えて、主キーについて説明したいと思います。このように、ER 図を見ただけで、データベースの中に、社員、部、商品という データがあり、そしてそれぞれのデータについてどういう属性があるかが一目でわかるとともに社員と部には関連がある、部と商品には関連があるということを一目で把握することができますもう一度お伝えします ER 図はでリレーショナルデータベースの全体像を図示するとても分かりやすい方法です ER 図の書き方をお伝えします。箱を書き、上にテーブル名、そして属性名を並べて書くというのが普通です。PK、これは先ほど言いましたように、主キーのことなんですけれども、主キーの説明は別の回で行うことにして、主キーがどの属性であるかということも、ER 図の中に含めて書くというのが普通です。 さて、箱と箱の間に線を引っ張っているわけですがこのひげの形縦棒の形は一体「多であるとか「多たいて「た」であるとか関連の種類を表しています。直感的にはこの縦棒が1で「1」でこのひげが「た」だと思ってください。 一つの部には、たくさんのの社員が所属する。一つの部ではたくさんの商品を取り扱うし一つの商品に特定したとしてもいろいろな部で取り扱っているというように捉えるわけです。このことについては後ほど説明もう一度行いたいと思います。なお ER 図には書き方が 10種類以上あるようです皆さんが持っている教科書あるいはインターネットの資料によって ER 図の書き方は少しずつ違うと思いますが箱を線でつなぐという考え方には変わりありませんそして箱の中にテーブル名属性名などを書くという考え方もおおむね変わりありませんのでこのように覚えておいて大丈夫だと私は思います。 さて、今説明した iEase をパソコンを使って書くということはとてもいいことです。そして、iEase を作図するための特別なソフトウェアをインストールするのが面倒だと感じるときには、オンラインのサイトで手軽に練習書き方の練習をすることができます。このオンラインのサイトについて簡単に紹介しておきたいと思います。 www.draw.io のオンラインサービスでは今説明した IE 規法の ER 図その他様々なチャートを作成できる機能があります作成が終わったら画像や PDF ファイルなどでエクスポートする機能もありますでは画面を切り替えて簡単に紹介したいと思います今紹介した ウェブページをウェブブラウザで開いたところです。最初の方で種類を選べることになっていますので、自分が書きたい図の種類を選びます。たくさんの種類があるというのは、見て取れると思います。例えば、スケジュール管理などに使えそうな表、コンピューターのネットワークシステムに使えそうなものなどなど、たくさんありますが、ここでは ER 図を書きたいので、 ベーシックを選び、えー、クリエイトとしたいと思います。クリエイトをクリック。このように画面が変わりました。左側に部品があり、これをスクロールしていくと、エンティティリレーション、ER 図を書くための部品を選ぶことができます。ここで部品を選び、ドラッグドロップ操作で図を書いていくというものです。 この右側にあるのは部品のプロパティをいろいろ変えられるというものです。色をつけたりあるいは、えー、線の太さ種類を変えたりするということができます。そしてこのように図を作る時に、えー、箱を2つ置いてその間を線でつなぐという作業はよくあるんですけれども、えー、それを行いたい時にはやはり線が部品としてありますのでこれを選び いいいでいくということになりますこうしてきれいな ER 図をオンラインのサイトなどを使って作り上げていくことができます。以上 ER 図はリレーショナルデータベースの全体像の図示表であるということを説明するとともに書き方についても説明しました。 おおむね一つの箱で一つのテーブル、そして線を使ってテーブルとテーブルの間の関連を表すということを説明しました。どうもありがとうございます。